オーモンド山のリゾート来ました。ユイも同じ場所から開始だね。ねあ、ローリー。私の足りようなりまた。やっちゃった。僕の席もなくなりました。みんないなくなるなら回すか。いや来るなこれ。 るのは僕どこーす 飛ぶところがうまい追うのやめた不炎天怪我してるわねゆい治療しましょありがとうーよあれユいどこに行くのここチェイスに使うかな 離れて別のところ回そう発電機つけた人が狙われたまずいダウンさせたままオブセが狙われてる。 みんな来てくれてたのか。散らばって逃げよう。うあの距離からじゃ逃げられないね。わお、上から湯気が降ってきた。クエンキンちょっと待って。あ、U.F. 負傷してるのか。ありがとう。 あれもしかして僕バレてる姿見えてなかったから、大野やめた同じ人が狙われちゃってる、辛いな。ナー。これまたストライク放置かな ダメだ間に合わなかったここつけ切りたいから隠れとこう発電機そがなきゃこれは助けられないなあ ないな状態であと3台か手前の発電機回ってるから直したいな<音>まずい痕跡声<音>でバレちゃった 集 め, めちゃめちゃと掘ってくる。 ちょっと足早いような気がするけど気のせいクエンケンああ遊泳用に来たわよわざわざ来てくれたのありがとう助かったよんナースが近いここに発電機あったよね 誰もチェイス入ってないならこっち来そうだねこっちに来ないのかローリーは初釣りだね なんとか回しきれた。僕が救助しに行こう。あれナースどこだろう近くにいないなら助けちゃおう。ローリー逃げるよ。回ってる発電機あったんだ。 追ってこないゲート開けてくれてるクエンティン早く、こっちよ。何ゆイは僕の専属治療班なの危ないからゲート行こう。ローリーも無事だったんだね。 専地治療班いると心強いなー。